みなさんこんにちは。ええ、ダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田なつきです。このシリーズカルチャーから知る朝鮮半島のこと、今回は第3弾ということで。このシリーズは私たちダイアログフォーピープルと、そして早稲田大学韓国学研究所の皆さんとの共催で進めてきました。え今回も M. C. といいますか、あの進行として、私として、そして金魚クさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。気がつけば3回目のシリーズになりました。 今日もあの楽しい時間を過ごしたいと思います。楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。で、前回はですね、あの日常の中で触れるフェミニズムということでお話を進めてきましたが、今回は社会に触れる物語ということでゲストに小説家の深澤牛子さんを迎えして。 深澤さんの著作3作を軸にして在日コリアの多様性であったりそれから1世2世3世代目だけではなくてそこからさらに下の世代ですね4世だったり5世のアイデンティティさらにはもっと俯瞰した目で国民国家のあり方だったりあるいはこのシリーズの軸でもありますがカルチャーと歴史とのつながりなどについてもお話を掘り下げていきたいと思いますということで深澤さんよろしくお願いいたします。お願いします。 よろしししくお願いしますお願願いいまますすさあ今回のテーマは社会に触れる物語ということなんですけれども深澤さんの著作3作に触れていく前に、えー、まず深澤さんがこれまでどんな歩みをしてこられたのかということちょっとお写真も踏まえながら自己紹介をしていただきたいと思うんですがちょっとここでじゃあ深澤さんからいただいた写真を見せしながら進めても大丈夫でしょうか。ははい、はい、はいい 皆さん見えてますか？<笑>写真はい、これたかなり小さい頃、何歳ぐらいの頃の、はいんね、歳ぐらいの時ですね。えー、で、その時はまあ京都に住んでたんですけれどもまあ、元々あの東京であの出身なんですけれども、市の仕事の関係でえっ、ー、と群馬の太田です。とか、宇都宮です。とかまあ、京都です。とか、あのこの頃は？ 1年おきぐらいに転々としていたらしくてですね、わ私が生まれた頃から、はい。はい。で、あの後ろに姉が映ってるんですけど、まあ、今あの、私は3人姉妹の違う上であの、この姉は、あのえー、と私が8歳で、この時は姉は11歳。 あ違う違う違う亡くなった時は11歳この時は、まあ、2歳上だ56歳だと思うんですけど、まあ、あの心臓の病気で亡くなってしまったんですねで東京 の, あの病院に割とこう行き来をする思い出がすごくありましてであの私 の, あの私在日コリアンとして生まれてた生まれたんですが で父もすごくアイデンティティの韓国人のアイデンティティの強いあの人間だったんですけれどもやはり姉が心臓の病気を患っていたということでその通称名を使うようになったんですね。で病院なんかでもやっぱりあの本名ですと、まあまあ、嫌な思いをしたりっていう経験があったらしくて、うんでまあ、通称名を使うようになりましてで私の人生の中でやはりこの姉がいて 病気の音がいたことと、あのーっていうのす、すごく亡くなったことっていうのが、すごく大きな影響が あ, るありました。ということで、ちょっとこの写真を選んだんですけれども、はいえー、このあと、東京に、あのー、幼稚園に上がる前に東京に戻りま し, たりして、それからはずっと東京です。 はい、うんやっぱりこの幼くしてそのアイデンティティの問題とも密接につながってくると思いますけれどもやはりあのすぐ上のお姉さんを亡くされたということがその生と死というものを幼いながらにしてやっぱりこう考える本当にこう深い大きな経験に恐らくなったんじゃないかなと思うんですがいかかがで す, かそうです、ね、であの小さかったのであんまりこう。 姉が死ぬっていうことは全く想定してなかったんですね。で、うん、あの、後から聞くと、もう姉がそう長く生きられないっていうことは分かっていたみたいなんですけれども、うん、もう私自身は全くそういうことはなかった。やっぱり亡くなった時に、本当にショック、うん、ショックというよりも、現実が受け入れられないような感じがあって、全然泣けなかったですね。ハスとタイのなも、泣けなくて、まあ冷たい子だって言われたりとかっていうのがあったんですが、やっぱり、 あの時、その、亡くなった姉を、さわ、あの、教会、もううちカトリック信者なんで、教会で式を、あの、お葬式をした時に、お茶を葬式をした時に、まあ、ドライアイスを冷たくなっている姉の手を握った時の感触いまだにすごくよく覚えています。あまりにも冷たくなってるしたっていう。うんうで私はやっぱり、あの、姉中心の家庭だったことが、ものすごく不満だったんですね。全てが姉って、ね。 であの、まんていうの我慢しなさいっていう言葉も親はあなたが我慢しなさいっていうこと で, でもそれはすごい不満 で, でなんかうらやましい病気がうらやましいっていう気持ちすらあってで仮病をよく使ったりしたことがあったんですねだからなんかあの今思うとちょっと屈折している子供時代だったのかなというのは思います。 でもその辺りの揺れ動きが後ほどまたしっかりご紹介をしていきますけれども、はい、この海を抱いて月に眠るにまさにこう現れてくるということで改めてその点については伺っていきたいと思うんですがえその後また東京に京都から戻られて、はい、でちょっとまた写真を進めていきたいと思いますがこちらは中学生ぐらいの頃ですか ね,、はい、ですねでこの頃はですね、えーと中えー、と実はですね。 父は、まあ、その海を抱いて月に眠るにも、あの、書いた、あの、父を元に、モデルにした小説なので、もう少し書いたんですけれども、韓国に帰れない身だったんですね。うん。って上げられてまして。ですが、小学、私が小学校6年の時に韓国に、あの、祖母がもう帰国だっていうねで、戻って、でも、生まれて初めて自分の祖国の韓国に行ったんですよ。それで、 まあ、ものすごい田舎なんですね、うちの住んで。<笑>あの、その時やっぱ東京に住んでいたのもあって、まず田舎で、まあ、衝撃っていうことと、まあ、言葉が通じないっていうことと、私のことをね、あの、いとこたちはもうなんか、日本のいとこって、日本のなんとかって必ずイルボンなんとかってつけるんですよ。うん、イルボンっていうのが日本っていう意味ですもんね。そうです。でイルボンアーとかっていうふうに言ってたかもしれないですね。それで私は、 自分は韓国人だっていうことをすごく意識せざるを得ない環境で生きてきたから、あの、いとこたちとかもそういう家族でも、すごく、あの、親戚とがに会える親しい親戚、もちろん母方の親戚もいたんですけれども、なんか父方の親戚に会うのは初めてだった初めてというか、いとこに会うのは初めてだったので、初めての、初めてに近かったので、うん、嬉しかったんですけど、やっぱりすごい、 こう拒まれてる感じ を, を受けてん、えー、なんか本当にどこでも否定されちゃうんだなっていうことにものすごく悩み深き時代ですねだからもう親が嫌い韓国人である自分が嫌いで私ずっと日記を書いてたんですけれどもその頃のこれ今中学3年の時でなんか手に持ってるのはイギリスのアーティストかなんかの写真で楽しそうに笑ってるんですけども心の部分はぐちゃぐちゃで。 あの、日記を見ると、もう、親の悪口、韓国なんか大嫌いとか、あの、そういう頃ですね。うん、なんか、デュランデュランなのか、ワムなのかって感じ。デュランデュランですですよね<笑>。世代がバレちゃったみたいな感じですね<笑>。そうなんです。なんか、どっかミュージックライフかなんかの切り取って、あの、下敷きに入れて、そうですね。私も見覚えのあるジャケットです。うん、あ、そうですか。あのー、 洋楽が大好きだったので、あの、そうですね、友達と毎週、イギリスのランキング、アメリカのランキングなんかこう、書いて公開に行きみたいなのしてたり<笑>、感じの生活でしたね。女子校だったんで、まあ、学校生活自体は楽しいことも多かったんですけど、なんか、はつらつと明るくっていう感じではなかったです。常にうくいっていう感じでしたね。 ね、そのどっちかつかずかんだったりですとか自分は結局一体何者なんだろうっていうその揺れ動きみたいなも の,、うん、あの私もまた深澤さんとはちょっと立場が違いますけれども、うん、そのダブルルーツっていうことでそのどっちかつかずかんのモヤモヤした感じっていうのはなんとなくこう分かるなというふうに今のお話を伺っていて思ったんですけれども、うんうん、あのおそらく深澤さんにとって転機になって ことの一つがさらにこう外の世界を見ていくっていうことなんじゃないかなと思うんですけれども、うんはい、こちらの写真が留学時代ですかねす短期留学したんですねアメリカのカリフォルニア州 の, あの、まあ、家がすごく厳しかったんで女子大の寮しか許してくれなくて、まあ、でミルズカレッジっていうあの、まあ、バークレーーからバークレーとかサンフランシスコから、まあ、ちょっとバ ス, バスで1時間ぐらい行った うんえー、とオークランドっていうところにあるミルズカレッジっていう短科、はい、大学の女性だけの英語学校みたいなのがあったんですね。で、世界、そこはちょうど、あの、なんていうのかな、女性のまあ援助、移民の人の女性にも英語をあの行政のサービスとして与えてたりっていうことで、でまあ、あと留学準備の方とか、 まあ短期、私のように短期留学してるような人たちがいて、で、そこで初めて私はレバノンから来た難民の人ですとか、うんうん、南米から来た人たちですとか、それからもちろん韓国から来た人もいましたし、中国の人は全くいない時代でしたけれども。そうですね。は, はい。あのー、いろんな人に会って、で、なんかやっぱりアジアって結構一つな仲良くなるんですよ。そこで日本人だけじゃなくて。 でも、韓国の留学生からは、私、パスポートは韓国だったんで、韓国から来るって、なんかその時、学校に一人しかいなくて、楽しみにしていた私が、まあ、在日だって分かって、日本語しか喋れないって分かったら、すごいがっかりされて、冷たくされて、うん、そこでもまたいろんな思いを持ったりですとか、うんうんうん、あったんですが、まあ、でも、あの、視野がすごく広がりました。で、女子大だったので、あのー、今からとかも30年ぐらい、 20, 20歳ぐらいかも30何年前、数年前になるんですけれども、はい、あの、当時、やっぱりレズビアンの生徒がいても、キャンパスで、もうすごい、ぶわ、あの、熱烈なキスをしてたりするんですよ。で、部屋に一緒に。 私での LGBT の人に触れるのが、実は初めてだったんですね。その時に。で、あ、で、は、も、い、なんか別にこれは、こういう人たちもいるんだっていうことを、なんか目で見て、すごい不自然でもなく、それで、あの、ちょっと調校とかできる授業が、あの、バークレイと提携して調校させてもらったりできたので、そういうちょっと、あの、ね、 まあリ、リベラルな大学だったバークレーで、そういうあのジェンダー的な授業を取ってみたり、うん、図書館で本を借りたりっていう経験をしたのが、この時期なんですね、うん。はい、なるほど。なので、その多様とは何かだったり、アイデンティティのあり方ってなんだろうっていうことが、はい、こうぐ。 と視野がこう開けた時期ということで、なんかこう、写真を見ると、ちょっと表情がさっきの写真に比べると、晴れ晴れとしてるかなっていうね、印象を受けますよね。そうですねあのこれ、サンフランシスコの、あ、はい、あそうです。これがサンフランシスコのシティホールの前ですかね。80年代ですか ?80 年、ね、何年だろう。86年とか、のレーガン大統領だった記憶は、ね、なる。ほど 年とね、国の韓国はようやく86年から海外旅行が自由化されていますので、で韓国から の, その留学生が1人いたっていうのは、かなりこう、はい、独特な環境、恵まれた環境の方だったんじゃないかなというふうには思いますあのそこの女子大、まあ、カトリックの女子大で、地元の、地元というか、そもそもなんかお嬢さんばっかり、例えば日本でいうと、精神女子大みたいな感じの。 大学だったんですね。なので、その、韓国の女、うん、から来てた留学生の女の子も、もう非常にリッチな、でしたうん。でもなんか、うんあの、詳しくは聞かなかったんですけれども、はい。はいはい、そういうところからもやっぱり時代背景っていうのが見えてくると思うんですが、ですね、はい、はいはいでこれは。こちらが、はい。今してから、あの私、まず本当に就職に苦労したんですね。で、韓国籍 っていうことを、あの、なんか本籍ってあの、えっと、今と違って、リレクションに書かなければいけない時代だったので、まあ、韓国って書くと、もう受け入れてもらえない。それからもう、応募の時点で日本国籍に限るっていう企業ばっかりだったので、ほとんどの企業が、まあ、最初から受けることすらできないっていう感じで、で私は卒業しても89年なので、ま, あ、まさにバブルの まあ、景気のいい頃でしたし、まあ、バブルも終 わ, り終わりの方ですけれども何、うん、て言うんですかね、えー、大学生の就職は本当に 名, 名前さえ書けば受かってしまうような感じ の,、まあ、と, のところがありましてで就職に皆周りの友達は な何の苦労も し, しないでいいところにボンボン入ってる感じだったんですけど私はもう韓国籍っていうのがあるんで一生懸命その英検を取ったりとか。 いいろんなものを習っったりってい う, こうスキルを上げても全然受け入れてもらえなくてで実力勝負のところはまあ割と国籍関係なくマスコミなんかは取ってくれたんですけどすごい最難関だったので、うん、そういうところにもなかなか就職できなくてですねで外資系を中心に就職活動をしましてで外資系の最初は金融機関に入って ん で, す、ね、で金融機関のトレーダーのアシスタントみたいなのをやってたんですが、まあ、そもそもやりたい仕事ではなかったのであのすぐに辞めてでこれはまあ転職してあのフランスの化粧品メーカーに就職したんですね。でこの時は、ね、あのもう時代も総合職で入るような女性が増え始めてた頃だったので、うん、仕事をたくさんさせてもらって、まあ、フランスにもしょっちゅう行ったりっていうことで。 でここでもやっぱりその私はインターナショナルトレーナーって言ってあの美容部員さんなんかにあの新商品の知識を教えるっていうような仕事をしてたんですがあの毎年1回フランスで会合があってあの全世界から同じトレーナーの方が集まるんですねでその時にもやっぱり世界中の人とこう触れ合ってやっぱりアジアで仲良くなってみたいのがあってもうすごく楽しかった時代ですね。 うーんはい、それもまたやっぱり刺激的なあのお仕事の場だったということだと思うんですけれども、はい、あのしばらくお仕事をされた後に、今度は子育てを始、はい、る、子育てを始れる時期という、えーと。仕事に充実していた時きも、まあ実家に、実家から仕事にあの通ってたんですけど、顔を合わせると結婚しろ。<笑> ってていう感じの味がすごくて で, す、ね、でまあ恋愛もいくつかいくつかというかそんなに多くはないですけども全部親に潰されたり相手に「先人は血が汚れてるから僕の嫁にはできない」って言われたり「ええー、そ, そ, そのお付き合いされてた相手に言われたわけあのカミングアウトみたいな感じ」うん「カミングアウトって言葉ですごい好きではない」「実はあの結婚したい」みたいに言われて で, でも実は関係は韓国でって。 言うといや、それは困るみたいな話。ことでまあ、お友達にもなんか血が汚いみたいなことは言われたことはある。あのお友達とか。まあちょっと知り合った人に言われたことはあるんですけど、意外と平気でそういうことを言う人は多いんだな。っていうのは信じ込んでるんですよね。まあ、え、あの5という映画の場面に も,、はい、も血がっていう話が出てきます。けれども、はい、まさにそういうスティグマっていうか。そういう言葉でイメージ。 見える日本人も韓国人も中国人も外観が似通ってるので、うん、ニンニク臭いとか血が汚いとかっていうそういうのをスティグマっていう言い方で、えー、差別する構図を作っていくんですね。うんそう で, すねであのさっきの写真を見ていただいたら分かるようにすごいキラキラして見えるらしいんですよ見えたらしいんですね私、うん、割とこう。あので大学も女通大学を出ていてでまあえー、これあの。 フランスの会社なんですけど、使ってる言語は、あの、仕事で使ってるのは英語を使っていたんですけれども、やっぱり、その、キラキラして、まあ、大学もそこそこ出ていてっていう感じなので、あの、そういう、こう、幻想を求めて、男の人がなんか付き合いたいとか言ってくるんですよね。で、私が実は韓国人でっていうと、がっかりしたとかや なんかそれって商品じゃないのにっていう思いがすごくありましたね、うん、その時は。ですねでもやっぱりそこでその本質で見ずにやっぱり血で見てくる人とその一緒にその生活をするっていう選択をしなくてよかったっていうふうにもねに今のお話を聞いていて思ったりはしますけれど、うん、でもやっぱり親御さんの価値観としてはとにかくやっぱり女性は早く結婚してってい う, うやっぱり。 そういう葛藤もご自身の中ではやっぱりあったんですかえっと、やっぱり、あの、母, 母も父も、まあ、心配だったんだと思うんですよね。実際、うん、社会に出て、これだけ、あの、韓国人であるということが、生きていく上で、あの問題になるじゃないけど、何かの、こう、 なんて言うんだろういちいち考えさせられる場面が多くてそれで結婚自体もやっぱりその親はまま古い考えなので結婚が幸せみたいな価値観がちょっとありまして、うん、で母がまあ専業主婦っていうのもあるんですけれども、うん、なでやっぱり日本人と結婚すると差別されるんじゃないかやっぱり家に入ると大変なんじゃないかっていう思いもあったみたいなんですねだからやっぱ同じ環境の人でできれば、うん 在日をして結婚してくれればあの生活がしやすいんじゃないかっていうふうに思ったみたい で, で、まあ、あのお見合いおばさんにお願いして、うん、もうもうちょっとやったかしししれないいですねね結構たたくさんお見合いしました、ねうんまあ、そのお見合いの体験っていうのが、はい、後ほどまたこれもしっかり紹介していきたいと思いますけれどもこの縁を言う人につながっていくってい う,、はいうね、ところですよ ね, そすねおそらく。 あの、つながっていきますね。で、やっぱり最初ね、すごく楽でしたね。あの、結婚して、あの、隠さなくていいです。まず、日々。あのそで、ね、私も本名で暮らしてたわけで、なんか通常名で暮らしていたし、ですけど、結婚した相手の方はもうずっと本名で暮らしてた方だったんで、あの、もうそのまま、 その人と結婚して、実は私、韓国人なんですよとも結婚するときに、周りの友達にも言ったら、うん、まあ、2つに分かれますよね。離れていく人もいるけれども、あのまあ、自分が思っていたよりはあの、みんな普通に受け入れて、あ、そうなんだっていう感じで。うんうん、あその時は、韓国ルートであっていることを友達の方々にお知らせしたんですか結婚する時にもう あの韓国名の、の通称名のない方と結婚するんで、結局、名字何に変わるのなんて言われて、いや、名字あの、変わるわけじゃないんだけどね、みたいなところから始まって、<笑>まあ、実はって言って、でまあ、結局あの、その後、子供のことをいろいろ考えても、いろんな話し合いをして、日本国籍にあの家族で変 わ, 変わるんですね、あの長男が生まれたときに。 あのやっぱり職業の選択をするときに選択肢が多い方がいいかなとかあと夫の元夫の職業があの、えーとまあ、医師だったんですけど開業するにあたってやっぱりあの通称名でか山田医院とか、まあ、山田じゃないんですけどーあの例えば李医院より山田医院がいいんじゃないかとかなんかそういうのがあって。 まあ、いろいろ話し合って、まあ、さ家族みんなで戸籍を日本国籍にしましたで私は就職活動の時のトラウマが強かったっていうのがありますね私も私も町でね李、はいはい、委員とか超小児科委員とかっていうクリニックを見ると、はい、あこの先生すごく勇気のある素晴らしい先生だなと本当に思うぐらいの社会ですからね。はい 特に機械は補修的ですよね。補修的だと思います。普通の業界よりさらに保守的だし、あのー、ま、いろいろなことが、まあ、ちょっとここでは話せることが、あの、夫の実家も医者だったんですけど、あったようなので、過去、あのー、そう、そうしましたね、全で、医師免許を取って、 取った時にあに、新聞に載るんですよ、医師免許合格者って。その時に、そう、当時は、あのまあ、全部本名、例えばあの、木下、僕さんが木下さんで学校に通っていたとしても、医師免許の時に、なんか、発表されちゃうんですよね、本名で。ね、で、なんか、いろんなこう、話を聞いて、ああ、なるほどね、と思いながら、うん まあ、ちょっと私にはやっぱり強さが足りなかったんんだと思うんですよねうん、まあ、個人 の, その強さっていうよりもやっぱりこう社会の在り方だなというふうにこう今のお話を伺っていて思ったんですけれども、うんうん、あのこの時はまだその小説家になるっていうことをまだこの時は予想していなかった。 頃ですかね、この写真で写っている時っていうのは。こ、ね、の頃はね多分育児本ぐらいしか読んでないですね。<笑>本自体も読めないし、夫<笑>はその、まあ、いい外科だったんですけど、設計外科だったんですけど、本当に帰ってこなかったんですよ、家に。あの当直だの、なんだの、いろいろ、<笑>ファイトだのってありまして、だから、まあ、ほ, ほぼというか、99.9% 本当ぐらいいいワンオペ育児をしててたのののででに覚えてないんですこの頃のこ頃と、うん、その書くっていうことを始めたのはいつ頃でで、どういうきっかけからそれは始まったものだったんですか、はい、それはですね、あの、離婚をして後に自分を癒すために書き始めたんです。自分のライフヒストリーみたいなをこう探る中で、 なんで離婚しちゃったのか、そもそも結婚はじゃあ在日コリアンであるっていうことが、まあ、お見合い結婚につながってで私まあちょっといろんな事情があったんですけれども結婚すごい出会って3ヶ月ぐらいでするしたんですね。うん、<笑>そうねあんまりわからないままにまあ最初はいいかなっていう感じでいい人かなって思って結婚してでも結婚してみると、ね、長く付き合った方もそうだと思いますけど。 まあ、いろいろなすれ違いとか、まあ、合わないところとかで出てきまして、うんでまあ、離婚することになりましたけれどもそれを考 え, なんか考えたときにあ私は普通に結婚生活を全うできなかった今までは努力していろいろ克服してきたけどできなかったっていうのをこう自分で内省するのに。 あのまあ、文章にフィクションに置き換えて書こうっていう作業で、まあ、自分を癒してたところがありましてでブログに書き始めたんですねでそれはちょっと状況、まあ、在日だからとかっていうことじゃなくて違う環境に置き換えてブログに小説を書き始めたら、まあ、それが楽しくなってしまって。 でアクセスもあるし感想もコメントももらうとあなんか小説書くの楽しいなと思ってそういえば昔小説好きだったなとかよく読んでたな中学高 校, 校まではっていうことを思い出してあのもっと上手になりたくなったんですね。うーんアクセスのこうスクールみたいなところにあの書き方 教えてくれるというところに行きましたら、まあ、たまたまあの選んだ小説教室がプロ志向のところで皆さんなんか応募をしてるんですよいろんなプ ロ, のプロになるための新人賞に。でそれはまあ腕試しになるし、まあ、私もやろうって周りに煽られたり教室に煽られてる部分もちょっとあったんですけどそのやっぱり褒められたりすると嬉しいしそのダメだったら、まあ、もっと頑張ろうという感じで。 教室に行くようになりまして、で離婚したのが子供がえっ、ー、が、上の子は小学校1年生で下のあ、下の子は小学校1年生に上がるちょっと前だったので、まあ、あのもう母、両親のところに預けて教室に行ってっていうことをして、それで応募するようになって、で最初はなんか主婦の、あの私はあの小説にもなってるんですけど、あのママ友の、あの 本にもなってるんですけど、ママ友のあれこれとか、そういうものを書いてたんですけれども、うんある編集の方が、その教室にアドバイザーみたいな感じでいらしていて、であの 面白いねどういうの書いてるのとかでそもそも君はどんな人なのみたいなことをその教室の後にちょっと飲み会みたいのをやるんですけど、うん、なんかいろんなこう話が聞けるんであの行った方がいいよって言われて行った時に話を聞かれた時に、まあ、そもそもこういうことで離婚してなんか小説書けずみたいなこんな感じでって言ったらなんでその自分のこと書かないのって言われたんですよ。そそれれでで今まで避けけてきたけどそれはちょっとじ 時間もちょっと離婚して2年ぐらい経っていたのでもう書けるかなと思って書いたのが「かなえのおばさん」という応募作なんですねはいこの絵を言う人の一番最初に出てくるのがこのかなえのおばさんだったと思うんですけれども、はい、でそれで応募してそして実際のこう評価もあってっていうのがある種のこうスタートだったっていうことですよね。はい、新人賞賞に応募ししてて大賞いただきまして で2012年に大賞いた頂いて本が出たのが2013年ですね深澤さんの右にいらっしゃるのが三浦紫耀さんです、ねはいでえー、と一番左にいらっしゃるのがあの辻村瑞希さんで選考委員の方で、まあ、隣にの、はい、で一緒に受賞した方なんですけれども、はい、今こうやってねこう写真を見るとそうそうたるメンバーだなというふうにちょっと思って<笑>しまいますけれども<笑>か何かこう はい、はい。ブログからやっぱり始まってで編集者さんの出会いがあってっていうそのスタートの部分っていうのも何か時代を感じるなというふうには思うんですけれども、うん、それがやはり実を結ぶ形で評価となりで数々の作品が今に至るまでこう生み出されてきたっていうところで。あの深澤さんの この小説に関しては後ほど3冊掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、先ほど触れてくださったこのかなえのおばさんですね、はいはい、あのまさに、えー、この物語のこう言葉をそのまま使わせていただくとお見合いおばさんとして非常に有名な方の一つのやっぱりこう人生の一端に触れているところだと思うんですけれどもこれは韓国で出、はい 出版されたもの、ねはい、あの韓国で、えーとはい、去年、おととしですね、か出版さ れ, たされました。はい、それであのタイトルを、まあ、縁を言う人にするのか、一番最初に縁を言う人も「ハンサラを愛する人々」というタイトルだったんですけれども、あの単行本のとき文庫で縁を言う人になって、で韓国で出すときに、やっぱり。 あの、かなえのおばさんがインパクトがあるので、かなえじゅんまがいい、もうかなえじゅんまって書いてあるんですけれども、かなえじゅんまにしてあの、タイトル変えて出しました。はいうん。あの、小説の中にもこう書かれていた髪色だったり、あとはメガネの特徴っていうのが、うん、そうそうそう、こういう感じでこう思い描いてたなっていうイラストが、ね<笑>そうです、表紙に書かれていますけれども、はい、やっぱり韓国でのこう、 反応といいますか、こう評判感想っていうのはどういったものがありましたか？これ出た時に結構新聞で書評していただいたりです。とか、あとラジオであの取り上げてくださったりです。とか、やっぱりあの結構話題になりました。で、えっ、ー、とですね。イベントを1回ソウルでイベント。あの音楽イベントみたいな。この本の出版に合わせて。 時もすごくくいろんな方が来ててださっ読んだ方の感想なんかもあの本当に在日ってよく分からなかったけれども、うん、本当にいろいろ多様な、まあ、そ, のそもそもこの本のもとになって縁を言う人は多様な在日コリアンが出てくるんですねで在日コリアンのイメージって韓国でもイメージがなんか結構偏ってたり、ね、日本のイメージがすごく意識 一色というか一色ではないかもしれないんですけど偏りがちなのはいろんな人がいるんだなっていうことをあの言われましてねうん。そもそもその在日コリアンという存在について韓国ではあまりこう認知してない方もいらっしゃったりしてなんかそういう意味でも新鮮に受け止めた方も中にはいらっしゃったのかもしれないですよね。かかもしれないいでででですすすねこのこの中で出てくる例えばば一おおじささんですとかおばあさんとあ だってやっぱり韓国にいる人以上にもう、2世ももしかしたらそうかもしれないですけれども、その価値観が古いものを保存してるっていうか、そのなんかあのイベントで、まあ、冷凍保存されてるんですよねって言ったら、それがすごい受けてました。<笑>冷凍保存されてるんですかっていう感じで、はい、<笑>我がゆを得たりっていう表現だったのかもしれないですね、その冷凍保存っていうのが。はい、色濃いこの 深澤さんの人生を今非常にこう短時間で振り返ってきたんですけれどもギョ、はい、さん聞かれていていかがでしたかいやもう本当に早速3冊の内容にもっともっと入っていきたいなっていうふうにも思いながらあの伺っておりました最後の今の冷凍保存っていう言葉を伺いながらですね特にどの社会でもそうですけれども移住コミュニティが独自の進化あるいは発展系というのがなされていく中で 現代の韓国社会ではもうなくなったり、違う形で、えー、どちらがいいとか正しいとかではなくて、形が変わっている状況、例えば日本における在日コリアンのチェサ法人の文化のあり方とか、うんあ、それが元の朝鮮半島の地域の共同性が独自に残されているとかっていうところが、えー、固有の文化として発展しつつあるので、 この話が4世5世新しいジェネレーションにどういう形で引き継がれるのかあるいはそれを引き継ぐのか引き継がないのかということが今過渡期に置かれているのかなというふうにも思いながら伺っておりました、ね、はいその4世5世というのは後ほど2冊目にあのご紹介をする「絵を言う人」。 この小説で非常にこう印象的だったのが、やっぱりこう世代、もちろん そ, のそれぞれの人物がその世代を代表しているわけではないですけれども、世代間でやっぱり価値観って変わってきてるし多様だなっていうことを思わせてくれた小説でした。で、あの、ギョムスックさんおっしゃるようにですね、早速この3冊の小説、それぞれ掘り下げていきたいと思うんですけれども、 えー、まず一冊目、先ほどから少しずつお名前で紹介をしていますけれども、この海を抱いて月に眠るなんですが、えー、私からもうざっくりとストーリーを説明すると、まずこの物語の一番最初というのが、在日一世のお父様が亡くなったというところから始まって、で気も難しいしこう、親戚にも疎まれてるしっていうお父様だったけれども、実はそのお通夜の日に、もう どうしてだっていうふうにこうお父様にこう泣きすがっている、まあ、老人の方がいたりですとかもう目を泣き晴らしている女性がそこに立っていたりっていうことであれというふうにこう主人公は気づいていくんですよねでどうしてあの方々がじゃああの人たちがじゃあ父の父を傷んでいたるんだろうっていうところにお父様の残された古びたノートに実は鍵があってでそこに まあ、自身の知らなかった壮絶なお父様の人生歩みというのが記されていたということなんですけれど、まあ、先ほどから少し触れていただいている通りえ深澤さん自身のお父様の人生を著したものでもあるというふうに伺っているんですが、はいはいですねはい、聞き取りを始めましてであのそれを。 元に書いたものなんですね。あと、まあ、自分の記憶と、まあ、母からも聞いたりっていうこともありましたし、あのー、主人公。 の主人公まあ、最初実は主人公を息子にしてたんですけど、うん、途中でちょっとじょじょやっぱり私が書くのは娘が主人公の方が書きやすいなっていうことで途中から娘にして、まあ、本, の本になる時これもともと連載してたんですけど、うん、連載からあの途中から息 子, の息子じゃなくて娘の視点になりあのそうですね、えー、と本になった時に、まあ、私のまあ から見たっていうのも私というかもう私自身というよりはもう私に近いようなもう女性が出てくるんですけれども、なんていうんですかね、もうかなりフィクションにしている部分もありますし、の父から聞いたことをそのまま膨らませてるっていうものもところもありますね。だから、うん、そうです、はい。 はい。あの、先ほど、あの、深沢さんご自身のお姉様のお話も伺いましたけれども、はい、あの、心臓が悪いそのご兄弟という意味では、あの、この本にも実は、あの、同じような境遇のお子さんが出てきますし、で、病院で通称名ではなくて本名を使っていることによって、あの、実は嫌な思いをした。 という体験もここに来されているという意味では、あのお父様だけではなくて、深澤さんご自身の体験というものも色濃く、ここに現れてきていると思うんですね、うんうん。で、あの、例えばそのお父様のこう。人生を追っていくと、そこにはやはり。 歴史のの大きな流れというのがあって、うん、例えばそのお父様がじゃあどうしてその日本に来てなぜ帰れなかったんだろうかということを掘り下げていくとやっぱりその軍事政権だった頃の歴史というものに行き当たると思うんですが行目さんはこの物語はどんなふうに読まれましたか、はい、あのとてももう映画を見るかのような本当にドキュメンタリーをそのままこう描かれたっていう観点からですね いろいろとこうびっくりしながらまた感動しながらそしてこの本の前後にですね深澤さんのストーリーと何らかのフィクションと事実がつながってるっていう話がどこかであったのでえここまで書かれることはどこまでがフィクションであのどこまでが事実なんだろうかということを非常にびっくりしながら驚きながら読んでたんですねでそして本の最後の部分に参考文献っていうのがあのいくつか在日コリアンの 75年間 の, その歴史に関しての資料とかをたくさんこう読み込まれて、えっ、ー、と、これもまたあいろんな場面場面で現代史をこう、 モチーフとして使われてるんですけども、こう、私は、まあ、在日コリアンとか、あの、東アジアの近現在の歴史について学びながらも、こう、ああ、この事件だとか、こういう、あの、分断の民団系や総連系の内部葛藤だとか、あるいは民団系の内部葛藤だとかっていうことを、こう、非常に、こう、面白くって言い方は変ですけども、感銘深く読みましたけども、読者のどこまでが、この部分を、 こう読み取ってくれるのかなっていう、こう不安やもどかしさっていうことも同時に抱いてて、本当にこの部分は歴史的にも面白い部分なのに、もしかしたらスルーされちゃうんじゃないかなっていうところかを、なんとか私のように教育現場にいる人は、もっとこう噛み締めるようなあの再利用をもっともっとしていきたいなっていうふうに思いながら読ませていただきました。うん、あの実際、連載の時にですね、えっ、ー、と、その、 政治的なこうやっぱ歴史的な流れの部分ももうちょっと詳しく書いている部分も多かったんですがやっぱり小説全体として全くあの歴史日韓の歴史韓国の歴史現代史を知らない人でもあの物語として面白く読んでもらうためにはやっぱりそこが多いとちょっとこう分かんないっていう感じになって。 しまうのでま泣、あ、なく泣なく削ってるところもあるのでるその現代史ですとかそのまあ、詳しいその時の構想があったりとかっていうことに関心のある人にはちょっと物足りない部分ももしかしたらあるかもしれないなっていうのは自覚しながら書いてます。だからあの実際はもっと本当に買って けることも書きたいこともあったんですうん。ページ数とかもありますし、逆に物足りなさは全くないと思うんですね。ですやっぱりで知らない人がそこの重要性をこうきっかけとして学べるチャンスをもっと私が別の形で与えたいというこう私なりの使命を感じてしまったっていうところでもあります。はい そうですねあの今回 の, そのシリーズもやっぱりカルチャーから知るということを大切にしているのでこの物語小説からこう興味を持ってえこの歴史の流れどういうことどういうことって知って、うん、自分からこう調べていくっていう流れがもしかしたらやっぱりこうできた方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、あのもう一つその気になったのがあのお父様がそのこれまではそういったやっぱりこう歴史背景があって の, その壮絶な人生って、うん っていうのを積極的にこう深澤さんにお話をしてこなかったというかむしろやっぱりこう閉ざしてきた面があったということなんですが、うん、あのそれは聞き取られていってなぜ話さなかったのかっていうところをどんなふうにそれは父本人も言ってたんですけれどもやっぱり、あのー、そういう 反, 反政府運動民主化運動を日本でやってたわけなんですが。 自分は成し遂げられなかったし最後までできなかったっていうすごい自責の念があるって言ってて言ました、うん、だから大きな顔をして子どもたちに「お父さんこうこうこうだったんだよ」とは言えないのとやっぱりあの思いがずっとくすぶってたんだなっていうのをすごく感じましたそれはあのなぜかというとその話を聞くまで父は。 何ていうのかな、ね、中学、高校の頃なんか特にそうだったんですけど、なんかこう、ニュース見てるといつも怒ってる人だったんですよ。なんか、正義感なのか、うん、なんかこう、すごいやっぱり政治に関してとか、うん、その国の、その人権蹂躙もそうですけれども、まあ、その、何ていうのかな、韓国に対してもそうですけど、日本に対しても、とにかく、その、 言葉にし て, 怒ってるん で, すよ、ね、でお父さ ん, かんなんかもう自分で仕事だけしてればいいのになんでこういつも熱くなってるんだろうってちょっと鬱陶しいなって思ったりしてたんです。<笑>あのだけど、まあ、考えたらやっぱり自分がこうアクティビストというか、まあ、うその主体となって動けなくなってしまったことに対する後悔っていうのはすごくあるんだなって。やっぱりあのこ 最近もですねやっぱり自分のお友達が実はその拷問されてあの小説の中にも出てきますけどそれ以外にもこういう人もいてこういう人もいたとかあとあの韓国にいたらこうだったかもしれないこうだったかもしれないみたいな思いがやっぱ強いんだなっていうことをねあの聞いてすごくあの思いました。はい やっぱりその歴史的な軍事政権と自分の家族の身の安全だったりですとかあるいはその家族と会えなくなってしまうんではないかという葛藤もう何十もの葛藤の中でこう揺れ動いているという描写ギョンモクさんはどんなふうに読まれまましたか、ま、さに在日コリアンのコミュニティからするとです、ね、留学生スパイ事件であるとかさまざまな連雑性で特にこの若い学生たちが本名で 自分の名前を名乗ったり母語を学ぶ中でいろいろと南北分断の時代だった今もそうですけどももっとこう体制の優越を競う時代だったのでいろいろと考える中で母国に留学に行った時にもうそもそもその軍事政権は在日コリアンはスパイの卵であるというような形で叩けば何か出てくるというような状況で 本当に罪のない方が、いろいろとこう犠牲になったり、辛い思いをしたっていう、そういう事態があって、そのことについて、一方では韓国であまり知られてない、もう一方では在日コミュニティ自体が、そのことについてどう記憶してば、記憶すればいいのかということで、こう悩んでる時に文学を通してこうやって表現してくださったことで、まさに、 これが今後のこうカルチャーから知る朝鮮半島の現代の歴史なんだなというふうに思ってました、うんはい、あの今回ですね事前に、えー、視聴者の方々からいろんなご質問だったりご意見をいただいているんですけれども、えー、こんなメッセージをいただきました「私は海を抱いて月に眠る」を読んでいる最中なんだか現実なのかフィクションなのか分からなくなっていったのですが。 インタビューを拝見したところ、ご自身について書かれた部分が非常に多いということでした。どういったお気持ちでこの作品を書かれたのですかまた、書き終えて気持ちの変化はありましたかという、あの非常にこう熱心にインタビューや本を読んでくださっている方からのご質問ですけれども、深澤さん、いかがですか そうですね。あのー、どういった気持ちで書いたかというのは、やっぱりあの、まず聞き取りを父が元気なうちに覚えてるうちにしなきゃっていうことが、まず最初だったんですね。で、小説を書くっていうところまでは、まだその聞き始めた段階ではなくて、もうなんか聞いておかなければ、私はあの父がどういう人間だったかわからないと思いまして、で、まあ、聞いて、 非常に謎が解けることが多かったんですね。で、どうして小さい頃いつもいなかったのかとか、あと、そのな、何ですよ、両親がなんでいつもあんなに喧嘩をしていたのかとか、なんかいろんなことを謎が解けまして、で、うん、父が運動というか、まあ、その主化運動をやめてから、すごく不思議なことに家がどんどん大きくなってくるんです。なんか2階だ、2階の尺屋、人の家の2階の本当に、 たまぐらいの借家に家族5人で住んでた状況から、どんどんあの借家も大きくなって自分の家もっていうふうに、それはあのもう完全に生活していくことだけにシフトをしたからなんだなってこともありましたし、あのー、そ, それとあと父がどういう思いで辞めたのかっていうこともあのあ、もちろん姉のこともあったと思うんですが、 やっぱりさっき、あの、京木先生おっしゃってたように、あの、韓国の、その、家族のことをすごく考えたらしいんですね。で、やっぱり、あの、これは、ま、つい最近本書いた後に聞いたんですが、あのー、コモって、えっと、父の妹にあたる人なんですが、プ山ンに住んでまして、うん、2年前に訪ねたときに、うんはいあのか、兄弟は本当に就職も進学も苦労したと。あと、 来日あ、来日というか、韓国に戻れるようになって、行き来をして、チョンドファンの頃ですけれども、もうすごい献金させられるらしいんですよ。いろんなところに、やっぱり政府にももちろんそう。まあ、いろんな機関を通して。で、やっぱりそういうことがあったんだなとか、やっぱり、まあ、あの、いろいろ腑に落ちることが多くて、うん、で、うん、かで、まあか、あの、 聞き取りをして、聞き終わったときに、やっぱこれはなんか自分が小説家という仕事なので、書かなければいけないなという、まあ、使命感まではいかないんですけど、書いてみたいな、残しておきたいなっていうことで、まあ、書き始めまして、そして書き終わって、何て言うんですかね。 あの今まで自分もそうなんですけど自分がいけないとかあの自分の環境ですとかそのうちの家族がこうだからとか親がこうだからとかじゃなくてやっぱり歴史とか構造とかにあの自分たちは。 その子にはめ込まれていて、その悲劇みたいなものなんだな。っていうことはすごく強く感じましたねう。うん、その歴史にはめ込まれているというあのことを今おっしゃいました。けれども、主にその親子の向き合いを通して、その背景にあるこう、大きな歴史のうねりが見えてきたのが、この月にあ失礼しました。海を抱いて月に眠るだったんですね。うん、で、今日はもう2冊。 深澤さんの本をご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、え先ほど申し上げた通りですねこの小説は主に親子の向き合いなんですがさらに多様な世代が出てくるなという印象を私が抱いたのがこの縁を言う人なんですよねでちょっと私からあの簡単にストーリーを説明をしますとで30年間で200組の 縁を取り持った、えー、通称この物語に出てくる表現をそのまま使わせていただくともう有名な在日の縁談を取り仕切るお見合いおばさんがまず出てきますで、その方にそのお見合いおばさんに縁をまさに言われた、えー、ご夫婦だったりですとかあるいはその お子さんだったりですとか、さらにはこう、孫の世代まで出てきて、その心の繊細な揺れ動きというのが描かれているんですけれども、あの中には古くから暮らしているその在日コリアンだけではなくって、えー、その家に、えー、家族に加わった日本人だったりですとか、あるいは、 いわゆるニューカマーと言われる方だと思うんですけれども、えー、後から韓国からやってきて在日のご家族と暮らすようになった方だったり非常に多角的に描かれているなというふうに思うんですよねで、この小説、ギョモクさんは最初に読まれていかがでしたかいやもう本当にあのこれが一番面白かったとかどれがあの次に面白かったっていうふうには言えないんですけども、うん、お縁を言う人のその展開というのがですね 最初のカナエのおばさんで一つの物語が展開して、そこに登場する人物たちが、次の章にまた、あの知らないところでまた、あの次々と出てくるんですね。で、いろんな、あの、こういう、なんていうのかな、展開のスタイルが私はもう、こう、吸い込まれるかのような形で、こう、深沢さん の, あの展開のスタイルに、こう、惚れてしまったっていうのが一つ、この小説で典型的に出てくることと、いろいろとこう、 個々人の登場人物のパーソナリティキャラクターがですね、なんか明るい部分もあれば必ず誰かは必ず影を持っていてですね、その悩みっていうのが小説の中で、えー、徐々に徐々にこうじわじわとしてこう出てくるっていうことで、こうその部分が 深沢文学、あるいは現代の在日コリアンを表彰する、いろんな悩みやいろんな喜怒哀楽を表してくださってるんだなっていうふうに思ってる。そして、あの各手法のタイトルがすごく素晴らしいんです。っていうところで、えー、私はこれ大好きな一冊です。 <笑>はい。もう今日本当は、あのー、どんどん内容に触れていきたいんですけれども、まだこの写真を読んでない方もいらっしゃると思うので、ネタバレにならない程度にということで、非常にこう、抑えたトーンで進めていますけれども、あのー、まず、お見合いおばさんと呼ばれる女性の方を軸にして物語を展開しようと思ったのは、何かきっかけが、ご自身もあの、お見合いでご結婚されたというお話がさっきありましたけれど、やはり自分自身の 体験を軸にしてこの物語にも展開されたということなんでしょうか。そうですね。あの金江のおばさんっていうそうみあいおばさんは実際に私の演談を紹介してくださった方をモデルにしてるんですが、まあ 全部ではないんですけれども、ちょっとこう強引なところですとか、あのー、そういうキャラクターとかメガネに宝石がいっぱいついてたのすごい覚えてたので、そういうなんかこう、見、見た目とか雰囲気っていうのは、あの、 すごくあのモデルにさせてもらいました、はい、うんさんっていうのはすごいたくさんの人と関わるのでいろんな登場人物が出てくるのと私は、ね、結構群像劇を書くのが好きなんですね。で自分での映画なんかも見るのも好きあの群像劇の映画とか見るのも好きだし小説を読むのも好きなので群像劇で書こうっていうのはあの最初から1話 目, を1話目のかなおばさんを書いた 時からもうこれ展開してていここううって思いまうもうこれ本当に引き込まれる連作なんですけれどもでそれぞれがやっぱりこう密接につながっているんですよね、うん、全部で、えー、6話物語が出てきてどれも密接につながっているというところなんですけれども「あの結婚の吸ったもんだ」もあれば私非常にこう共感したのは中高生世代のこう友達にどう話したらいいんだろうとかあの例えば バレちゃった時にどうしたらいいのかなっていうその等身大の葛藤なんかも非常にこう印象に残りましたで。視聴者さんからメッセージとご質問もいただいているんですが、2つご紹介していきます。まず1つ目、在日コリアンである友人が何人かいます。それぞれの人生があり、知れば知るほど一括くくりにできないと感じます。 民団と総連の葛藤、朝鮮学校で育った人とそうではない人でも最終的に全ての根源は植民地にあるのかなと日本人としての責任を感じていますという、この方は歴史の観点からもご覧になったということですね。 それからお二つ目が在日コリアンの方々と韓国の方々のそれぞれの文化やその文化のつながりや関係性についてどうお考えですかということであのこれ海を抱いて月に眠るでもそうだったんですけれどもあの例えば在日コリアンとしてのそのアイデンティティとまた韓国の韓国人 とというも の, とあの例えば日本からすると日本でずっと暮らしてきた人たちからするとえ同じ韓国籍ですよって見られてしまうこともあるんですけれど実はそんなに単純じゃないということも出てきたと思うんですが今の2つのメッセージ聞かれて深澤さんいかがですか、えっと、まず最初ののの方方感想で本当にあの在日コリアンが お友達でいらっしゃるっていう方だからこそ、こういうかんあの日本人としての責任を感じていますって、すごくあの、とてもなんか、あのいろいろ考えていらっしゃると思うんですけど、まあ、あの私の個人の考えなんですがあの、あんまりその日本人としての責任っていうことは、現代のその 自, 自分のお友達に対してとか、 に関しては追わなくててもいいなって思うんですねでそれはあの知るっていうことが一番大事でそういう痛みを持ってそういう歴史があって日本と韓国の間にはこういうことがあるんだってことは知ることは大事だと思うんですけど自分が責任を感じる植民地の責任を感じるっていうことはなんか。 うーん な, んなんていうのかなそ個人の問題ではないな い, っていうことがまず1つとそうい う, こうなんかあのふうになってしまうとやっぱり逆に関係性が難しくなってしまうというかうで私もお友達に韓国人なんだっていうことを言ったときにごめんねって言われたことが何度かあるんですよ。う 私個人にごめんねとかって、なんかすごい善意で言ってくださってると思うんですけど、まあ、あの、そういうことではなく、やっぱり、じゃあもっと詳しくどういうことがあったかとか、やっぱりその何人に限らず、やっぱりこう、植民地と植民地にされた国との関係性ってあって、そこが非対象であるということと、それが今もいろんな問題につながってるっていうことを理解したり知るっていうことが一番大事なので、あのー、なんか、 すごくよくこの日本人として責任を感じていますっていうことに関してはなんかち ょ, ちょっと違和感が私は。 ね、身近な人からごめんねって見られたいわけではないけれど。でもさっきおっしゃったように、そのまあ非対称性みたいなもの構造の問題を知りたいと思うこともまた。とても大切なことだということですよね。ねはい、そう、それが一番大事だと思います。うん、あの、これは例えば歴史においても。近現代史、特にアジアの国々の近現代史、それからアジアの国々と。日本との近現代、特に現代史は。 あまり教えられないじゃないですか学校なんかでも、うんうんうん、だからそれはの知らなかったっていう人も多いし知らない上のいろんな発言とかいろんな こ, うこともあるとは思うんですけれどもそれも個人を責めるとか知らないのが悪いとかそういうことじゃなくてやっぱり教えない制度が一番よくないじゃないですかだからやっぱりそこにこう思い至りつつやっぱり私もじゃあ違う場面では同じようになんかその知らないで なんかこうああ行けなかったごめんねみたいなことを思うこともあるかもしれないのでなんかこうお互いにその何て言うのかなフ ラ, フラットって言葉もあんまりよくないの、ね、んかうん な, なんですかねこう切り、うんうん、ましょうねこれからっていうことでいいんじゃないかなと、うん、はいで思い な,、はい、なんかその想像力とか 持ってほしいといいとうううかかか今今日ももくさんんのお話、はい、いかがですかもうそうなんですすそなねでこの質問 の, あの意味はすごくよくわかるし気持ちもすごく素晴らしい大切だと思うんですけれどもごめんねっていう気持ちといつまで謝るんだとかそんなことはなかったっていうその対極が日本社会には存在していてむしろ在日コリアンやそうい う, う当事者たちにごめんねっていうメッセージを伝える以上に そんなことはなかったや、いつまで謝るんだっていう人たちと向き合うコミュニケーションがむしろ必要になってくるのかなっていうふうに思ってるので、で、そこは意外と多くの人々がスルーしちゃってるんですよ。だからその課題をどう乗り越えるか、別にあのやってもいいしやらなくてもいいことなんだけども、そのごめんねといつまで謝るんだのその幅がいろいろと隔たりが大きいっていうのが一点と、福沢さんの作品っていうのは、 マイノリティを扱っている部分が多いことは確かですけども、マイノリティの目立つマイノリティの声ではなくて、そのマイノリティグループのサイロンティマジョリティの、実は日本人と同じような、ある意味では息を潜めて生きている人々の日常の葛藤を描いているというところがあ、この作品、そして深澤さんの作品の最大の魅力の一つかなというふうに私は思っています。う 本当にこう姿勢で生きる一人一人の声って、大きな主語で時には書き消されてしまうと思うんですよね、例えば、その、まあ、韓国人というくくりで日本に暮らしている在日の韓国籍の人たちも、韓国に暮らしている韓国籍の人たちも、同じでしょっていう見られ方っていうのもまた大きな主語だと思うんですけれども、先ほどいただいたその2つ目の質問の、はい、在日コリアの方々と韓国の方々についてのその質問というのは、いかがですか。 文化のつながりや関係性っていうふうに言うとやっぱりもう特に今ダニシ、在日コリアンは4世、5世どんどん増えていくとやっぱりその安田さんおっしゃったように同じに見られてるけどもう全然違う<笑>と思うんですよね。文化的にはもう日 本, の日本に住んでいる人の文化ですから。あの でもちろんなんか伝統的な価値観を守ってるっていう部分もあるとは思うんですけれども、それも個人差があると思いますけど、その、な ん, なんて言うんですかね、その、 結局、これちょっと話が少しずれちゃうかもしれないんですけど小説の中にも書きましたけどなんか好きか嫌いかっていうその好悪っていうのにすごくつながっていてで私自分自身がそうだったんですけどあの韓国的なものが小さい頃大嫌いだったんです家に溢れてるねなんかでもキムチの匂いとかすごい嫌いだったんですけど今どうかっていうとスーパーで普通に売ってる時代に嫌いなんて1ミリも思わないわけですよ。 それは日本社会で韓国の文化がどれだけあのい す, すごく一般化してに例えば。 カルチャーとして好かれてるかっていうことで結構肯定できる部分があったりするんで、これはすごくあの時代によって変わってくるような気がするんです。私があの幼い頃とか、まあ、中高時代、韓国のことを報道されるのってな、なんて言うんですかね、政治のこと、それから国際関係のこと、うん、もしくは張四ピルみたいな、なんかそのな、なんて言うんですかね、すごいにこう、自分とはもうあまり相入れないものしか、なんか、で、あの、 でやっぱり好きか嫌いかって言ったら嫌いになっちゃってたところでも親の国だから好きにならなきゃいけないよねって日記にも全くそういうこと書いてあったんですけど好きにならなきゃいけないみたいなでもあの今はやっぱりそのもちろんヘイトをしてる人たちもいるしでもあのそういう人たちもいますけれども本当にあのカルチャーがなんか普通にあの別に韓国のものだから好きとかじゃなくて BTS が好きだから好きだってその。 アーティストとして好きだったもののが韓国のアーティストですよとか、まあ、もちろん韓国の全般のカルチャーとして音楽で大映画だの好きな人もいると思うんですけどそういう時代になってくるとやっぱりもうそこを無理になんか在日コリアンと本国っていうのがもうその在日コリアンは本当に日本的な日本人の視点から韓国を見るような時代に在日でも5世5世になるとなってくると思うんですよね。うんで でも自己肯定もそこにちょっと含まれるみたいな英語で言うと最後の「中学生の少女時代の好きな女の子」が出てくるんですけれどもその中でやっぱり別にもうこれでいいんじゃないかとその日本語で k p o p 歌ってちまちょこりきて歌う、まあ、ち, ょちょっとネタかそれもかっこいいかもしれないっていうね。それでいいんじゃないのみたいななんか、うん、そのすごくこう。 構えないで、私は常に韓国人であること、韓国っていう国に対して構えて生きてきた時期が長かったので、ん, ほんと最近ナチュラルに捉えられるようになったぐらいなので、んほんと自然に捉えられる。ただそこにヘイトとか、やっぱりいろんなこう、日韓関係悪くなったりすると、 う雑音んですよ、ねうん、だからそうです、ねうん、らすいう逃れようはないんですけれどもでも何て言うんですかね特にこう関係性を意識するとかっていうことは な, なくなっていく時代じゃないかなっていうそのルーツがそうなんだねぐらいになっていけばいいなってでもうすごくコミットしたい人は留学してもいいしあのどんどん広げていけばいいしってい う, こう自分で選択できる時代になって いくんじゃないかなか、ね、各うんそうですね<笑>なんかさっきおっしゃったみたいにどうしてもその、まあ、短いニュース映像の中ですと例えば韓国イコール韓国政府じゃあそこに例えばヘイトの問題であればルーツを持っている人たちにこう大きな括りでこう矛先が向いていくとでもやっぱり小説だったり物語に触れることによって やっぱり一人一人の顔だったり人間性っていうのが見えてくるんですよね。でそのもちろんそのフィクションかもしれないけれどもでもやっぱりその物語を通して具体的にやっぱり人に出会う触れるっていうことで何かこう変化の鍵っていうのを見いだせるんじゃないかなと私は思ったんですが軍木さんいかがですかもうおっっしゃる通りだとと思いいますあの在日コリアンと韓国のの人々っていうのは 全く属性的には違う生活文化を持っている人々だと思って、えー、いいと思うんですねで。日本社会で見えてくる韓国や朝鮮半島のイメージっていうのはあ政治的なストーリーか、あーもう一方では韓流ドラマのイメージなんですね。でも、深澤さんの作品に見えてくる本土の韓国っていうのはあ 古い時代の韓国の南部のふるさとの話だりということであの私たちが日頃ニュースやドラマから接することができない朝鮮半島の像が一つここから見えてくるっていうことなの で, でその部分についてどういう想像力を抱きながら こつながりと断絶をイメージするのかっていうのが問われているのかなっていうのが一つ、もう一方では在日コリアンの方々を含めてですねこれから日本に暮らすコリア系の人々がどういうイメージで本土の人々は違う独自の日本との文化も接点を持ちながらまたユニークな独自の文化を表彰していくのかっていうことが試されている時代になってきたなっていうふうには思っていますこれが大きな課題だとは思います。 はい。あの、非常にこの小説日常感があって、なんか自分自身がやっぱりこう、その家の中にいるような感覚も、 例えば食べ物の匂いだったりですとか、その人の生活感が染み込んでいるような、こう、家の中だったりっていうことが、ありありとこう、想像できるようにことになっている、できるような、あの、物語だと思うんですね。ぜひ、それでも心の距離感っていうのをぐっと縮めてもらえたら嬉しいなというふうに思うんですが、ね、ちょっと時間もあっという間に迫ってきましたけれども、<笑>最後にもう一冊、実はこれは、あの、在日コリアンの方々のこと、 っていうものを描いているわけではないんですが、私これ本当にエンパワーメント小説だと思って。いろんな人に激推ししています。この乳房の国でなんですけれども。私も積極的に推薦したいんだけども、ちょっと戸惑いながらこう推薦を教え て, してます。タイトルがちょっとですね。<笑> ちょっと私からあの、ざっくりとあらさずを説明させていただきますと、えー、まず出てくるのが、福美さんという女性ですよね。で、彼女は、あの、いろんなこう、背景があって、生活に困窮している。でも、あの、血のみを抱えていて、で、母乳がとにかくたくさん出ると。で、そこに目をつけたある人物の仲介によって、かつての同級生の政治家一家のところに、うわとして、 雇われるることになるんですよね乳母といっても単にその子守りをするっていうことではなくってそのお子さんそのお家のお子さんに母乳を与えるという役割が実は彼女のお仕事だったということなんですけれども。 あの非常に印象的だったのがその政治家一家っていうのも、あこういう人たちいる、いるっていう、あの例えばもう女性は子供が産めなくなったらもう役割は終わりなんだみたいなことを平気で公然と言ってしまうとか、あのそのご家族の中でも、こう女性はこう内助の子、女性イコール内助の子。 っていううも価値観がもうとにかく染みついている方が出てきたりですとかなのでちょっとネタ割りにならない程度に申し上げますけれども最後の私は「私たちは国家の乳母ではありません」っていう言葉が出てきた時にも赤ぺこになるぐらい「そうそうそうそう」っていうふうにもうぶんぶん首をこう縦に振りながら読ませていただいた作品なんですけれどもあのこういった切り口での物語を書く 書きたいというふうに思ったのは、何かご自身の中できっかけはありましたか？はい、あのー、この小説そもそもですね。あのーな。なんだろう？娘の写娘の小さい頃の写真をなんか、高校卒業の時に赤ちゃんの写真を出してくださいって言われるので、娘と探してた時に私が授乳している写真が出てきたんですよ。まあ、さっきのベビちゃん娘出てきましたけどでああそうだ。この時はなんかもう。 母乳をねあの与えることにも朝から晩までそれで頭がいっぱいになって大変だった な, ってそうだな支配されてたなって思った時に、うんうん、ちょっと何かに支配されてるっていう話は面白いなって思ってであそうだじゃあちょっとそういう母乳に関係するものを書いてみようかなと思った時にあの春日局というあの江戸時代の 三大将軍家光の奪がいて結局なんか多くの牛耳って、まあ、国も動かす、うん、家光を後ろからこうなんか采配して国を動かしてるようなくらいまで権力を持ったあの春日局 の, の現代版を描きたいなと思ったんですね。ででも最初そういう感じでだから福見も乳母は福っていう名前なんですよ家光の乳母は。であ 登場人物に徳田家っていうのも徳川家を徳田家にして<笑>徳田家って政治家は家康で<笑>息子は秀忠だからの秀人<笑>っていうのにしてでそ の, の息子は家光だから光にしたんですけどなるほどがありましてで、まあそういうちょっと設定を考えて書き始めて、まあ、ちょっと現代版春日の局でこの乳母がねなんかあんまり筋も。 スズマというか結構その虐げられた環境だったけれども逆転してその国を牛耳ったら楽しいな面白い な, なんか気持ちがスカッとするなと思って書き始めたんですけどあの、まあ、ちょっとパラレルワールドにはなってるんですけど現 代, 社現代社会で日本とは書いてないんですけど、まあ、日本のような国だと結局牛耳れないんですよ女性はシステムとって江戸時代と違って。う<笑> 逆にじゃあもうこれ牛耳れない話うん。でもじゃあどうしたら女性同士が連帯していける話にしてた方がいいかなと思って、まあ、書いていくうちに、あの、そういう話になったんですけど、はい。で、うんえーうん、何ですかね。どんどんどんどん書いてる間に、あの、政治家のその、ね、なんか女性問題が出てきたり、そのコロナになったりっていうので、なんかこう書いてることとシンクロしつつ、うんあのうん 本になった感じですね、はい、そうですねやっぱりこれを読んでいて本当にこにいろんなところに既視感があったんですよね、うんそのまあ、まるでその女性が子供を産む機械かのようにもうそれを悪びれもせずにこう発言してしまう政治家がいたりですとかあのそれに対してさっき の, そのおっしゃったように、まあ、女性同士がどう団結するのかっていうことが一つこう課題としてあったり、うんうん、実はあの ネタバレにになならいい程度に言いますけれども最後本当にこうスカッとするようなことが出る反面現実は甘くないかもしれないっていう、うん、こうくさびがこう打たれたりするところもあってあこのあとどうなっていくんだろうっていう、うん、この物語の先にこう想像が及ぶようなこう作りになってたかなと思うんですが行目さんこれ読まれていかがですかいやもうあの一気に読み進めて 本当に今、騎士官ってお話をされましたけれども、今、ちょうど同じタイミングで私はデジャブ感を感じるっていうふうに思った時に、ちょっとびっくりしすぎちゃってるんですね。今、同じタイミングだったので。で、最後のそのネタバレになってはいけないので、最後の部分でその二人の同級生の世界観の違いの中で、同じこう、なんていうのかな、連帯も質つも、どこまでこう、寄り添えるのか、あるいは違う視点で進んでいくのかっていう葛藤が、 また敵は必ずしも単純に男社会とか国家っていうことで落ち着かないよりこう読者たちがこう自分自身をもう一度こう小説あの内省していくっていうプロセスをこう問いかけるようなものでですねとてもこれはこう現代の政治社会国家について重いメッセージを伝えてくださってる作品だと思ってますうーん 一つやっぱりこう内省していくということがこの物語を読み解いていく、まあ、一つの鍵にもしかしたらなるのかもしれないと思いながら私も今聞かせていただいたんですが、えー、メッセージもいただいていますあの非常にこう根本的なメッセージを一ついただいているんですけれども えー、女性としてマイノリティとして気楽に生きることは可能ですか気楽に生きる方法があったら教えてください。私も知りたいですというところなんですけれど深澤さんいかがでしょうこの質問。気楽あのそうですねえっ、ー、とすごく難しい質問なんですけど、えー、と気楽っていうのをどういうふうに捉えるかにもよるんですけど あのまあ、フェミニズムのこともそうですが、あの例えば社会の問題のすごい格差があるですとか、そういうことを知らないのが一番気楽です、ね。知らな い, ない。思考停止。でも、そういう意味ではないと思うんですよね。でそ気づいてしまった人はやっぱり辛いじゃないですか。マイノリティ、特にマイノリティで女性であってっていう。そうすると、やっぱり実感 気楽にすぐにはなれないんですけどあの社会構造を本当に根気よくか変えていくっていうことを変えていくために自分自身がまずなんかそうい う, こう内面化してるものを見つめそれから世の中のそういう部分をこう目をそらさないっていうことでもう少しずつ本当にカタツムリのように呪いかもしれないけれどもみんなが生きやすいマイノリティだけではあのマジョリティ だけが生きやすい社会ではなんか前のよりみんなが生きやすくなるっていうのは 100% はないかもしれないんですけれどもやっぱり少しずつあのしていくことがやっぱり気楽という か, あのなんか生きやすさ生きづらさをちょっと解消していくみたいなことですか ね, そうですねだからその生きづらさそのどっちを自分が優先するかですよねこう本当になんていうかその、うん、とそういうことを知ってしまって で声を例えば上げないで我慢してる方が辛いのか声を出すことは辛いのかそれはその人の選択でいいと思うんですけれどもその人がやっぱりいつもでもそれを知っているっていうことはそれはつら い, い時期があっても耐えていかなきゃいけないのかなってでこの季節では特にですね まあ、メタバー的にあえて極端なキャラクターですとか極端なことをか書いてるので、まあ、ここまで辛いってことはもしかしたらない人もいるかもしれないんですがあので結構実際は小説の中でもそうですけど日本社会でもその世の中を動かしている人たちはもうすごい反動的に復古主義になっていてでも現実に生きている人々はいろんなことに気づき始めてるってい う, うそういう時期に。 あのそういう過渡期というかそこがなんかやっぱりこう少しずつうねりになっていくにはあのななんですかねなんか、うん、すぐに気楽にはなれないけれども大き な, なんかこう深呼吸を本当にできる日がるいう。うん 風に、まあ、信じたいとや確かにおっしゃるようにその、まあ、気づいてしまったからこそつらい例えばその、まあ、福美さんなんかもそうなんですけれども結局私は男性のその構造の中でしか生きることしかできなくてそういう女性だっているんだ っっってていいいううううこととを自分に言い聞かせるようなこうシーンっていうのもあったと思うんですよねでもやっぱり実際にその気づいたからこそきっかけがあったからこう声を上げられてで声を上げられることによってつながれた人たちがいるっていうのがこう最後のシーンにつながっていくと思うんですね。うん、であのすごくこう共感したのがもちろんその福美さんもその同級生の女性っていうのもあのもう全部共感するわあなたに 100% ではないとあの全然共感しないところもあるしあの人プライド高いしって。だけ だけど大同団結って一つやっぱりこういう生きづらさ解消していかないっていう目標があればあできるんだなっていうところに私はすごくこ う, こうパワーを頂 い, いたなっていう感覚がありました。魚目さんこのご質問いかかがですか いやあの私は思ってこの同じような立場としてどこまで想像できるのか、そしてそれはあの女性という側面から私は想像するしかできないわけですけれども、あの私はそして夏木さんもこのテーマが与えるメッセージ性をすごくすごい強いメッセージ、そしてプレッシャーとして感じてですね、そうだそうだというふうにうなずきながら読んだわけですけれども、もしかしたら、 一部の読者あるいは特に男性の方々が読んだとしたですねまるで韓流ドラマを見てるもんだねみたいな形でこう現実には存在しない問題としてファンタジー化してしまうっていう構図が生まれてくるのではないかっていうことを別の意味でこう懸念しながら捉えたんですねだからこの作品に触れることであの内省的に向き合える人と完全にこれはドラマだなっていうふうに線を引いてしまう人たちに両国単に分かれてしまう。 どう扱っていけばいいのかなというモヤモヤ感が実はありますうーんそれはもしかするとそのキム・ジヨンなんかにもあの82年生まれキム・ジヨンなんかもその反響がかなり分かれたと思うんですね分かる分かるっていう人もいればあの例えば本当にこういうことあるのかなとかあのこれ男性に対しての当てつけみたいなあの反応もあったりしてその辺りは深澤さんいかがですかそうでですねあの感想で 男性の感想で見受けられたのは、なんか母は強い、女性は強い、みたいな、なんか、その感想以上。そこに帰結しちゃうんですよね。かなり孤独だと思いますけどね。<笑>そうなんですよ。だから、ああ、じゃあ、強いは強いですよ。じゃあ、強くなったのはならざるを得ないというか、まあ、強いの、なぜ強くなったのかを知ってるんですよね。で、まあ、この小説、あの、実際、生き生みする、 私の小説の中ではかなり清見する人が多くて、まあ結構その、自分自で言うのも何ですか、面白いので、あの、エンターテイメント性があるっていうか、なので、あの、まあそこだけで住んじゃ、いっちゃう人も結構男性は多いと思います。おっしゃるようにファンタジーと。まあそれはね、な、なんでどうしたらいいなんか、でもそうだと思います。別れると思いますし、あの、取材ですとか、 書評とか、まあ、いろいろやっぱりすごく積極的にしてくださった方は、女性の記者の方とかライターの方がほとんどです。多かったですね。うん。テロではないですけど、ね、だ、うん。 でもやっぱり読み方が分かれるっていうことによって、うん、私はこう読んだよえー、僕はそう思わなくなったなっていうふうにやっぱり会話が生まれると思うんですよね、うん、そこに。でやっぱり話題になることによってじゃあこれだけ話題になるのって何でなんだろうねっていうのが82年生まれキム・ジヨンにも見受けられたと思いますしこの物語の感想で帰結するんではなくってやっぱりこの小説に触れてそこでやっぱり 何か対話とかが生まれてほしいなというのが私のちょっと感想だったかなというふうに思いますこれ千草の国でもう本当にいろんな方にお勧めしていますのでぜひ皆さんもこれを見てくださっている皆さんもご一読いただければと思うんですがあの3冊まだまだもう1冊だけでも1時間半ぐらいねお話ができるぐらいなんですけれどもちょっと駆け足で来ました 魚目さん他にこの3冊についてだけではなくてもいいんですけれどもあこれはちょっとぜひ最後にこう論点として出したいなという 思, う思うことが何かありましたら、はい、じゃ あ, あの私が学生たちとその文章を書くっていうことであの早稲田大学にですね 深澤牛夫さんをこう、深澤牛夫先生、えー、総大生と文章を書くことについて語るみたいな、うん、あ企画の授業、を特別授業2回ほどあの、開催させていただいたんですね。 そこでの作品の2つの作品を事前に扱うっていう、あ、まあ、1つの作品です。この今日の3冊に含まれてこなかった緑と赤っていう作品をですね、アイデンティティ、特に4世5世のアイデンティティをめぐるっていう部分では非常にオーバーラップする部分がありますので、ぜひとも、あの、入り口として緑と赤っていう作品に触れていただくっていうことが、私としてはおすすめメッセージとして加えさせていただきたい内容でもあります。 はい緑と赤、深澤さんからももし差し支えなければご紹介をいただけますか。とれはですね、あのー、来日、まあ、よ4世ですね、えー、もう本当にあの16歳で外国人登録をするまでは、自分が韓国籍であることを知らなかったぐらい、あのー、の女の子が、あのー、新大久保の、まあ、2013年の。 設定なんですけれども、新大久保のヘイトデモを見てで、まあ、そこに行った時に k p o p 好きの 大, 学あの大学のお友達と一緒に行くんですけどでそのこうお友達との、まあ、いろんな葛藤があったり、まあ、自分の中で全然アイデンティティないのにどんどん辛くなっていったり。でここにはあの 1人あの、まあ、もちろんあのそういうヘイトのカウンターをする中年女性が出てくるんですけど、その人以外はほとんど若い人で、あの韓国に大学院留学している在日、国籍は日本国籍にしたけど、大学 に, 大学に留学している大学生ですとか、あと新大久保で働いている、まあ、イケメンな店員さんとか、あのまあ、恋愛もありつつその、いろんな人の人間模様が出てきます。はいあの そうですね。これまあ、あの、いろんな人の視点があるんですけど。ストーリーは、まあ基本的に短編というよりは長編に近い感じの書き方をしています。はい、うんうあ。ありがとうございます。あの、ぜひ学生さんだったり若い世代の方々にも読んでいただきたいんですけれども。うん、あっという間のお時間でしたが、何か深澤さん最後にその。告知だったり、お知らせをしたいことというのはありますか。あ、えっ、ー、と、今日、昨日発売になった、この。 はい。また本の紹介であれなんですけど、これは、あの、貧困を。足りない暮らし。そうですね。はい。貧困で、はい、えっ、ー、と、年代前から、ほぼ15分以上行ったところにあるあの、女性専用シェアハウスに住む人々の話です。でこれは実際、あの、私がデビュー前に、この小説、こういう小説を書きたいなと思って、たまたまシェアハウスに行く機会があったので、 思って実際、泊まって、えー、と借りて泊まったりしてあの、結構リアリティのあるあの小説で、まあ、外国人技能実習生が出てきたり、シングルマザーが出てきたりというのは、ちょっと辛いあい状況 の, その、すごく見えにくい貧困ですね、女性はあのあの、まあ。やっぱり日常なんですけど、生活保護を受けてる女性だったりとか、ネ、まあね、グレクトを受けてる女性だったりとかっていう。その 見えにくい人の日常。<笑>まあ同じなんですけど、愛を言う人と。で、を言う人は、まあちょっとコミカルな部分も結構あるんですけど、まあ割とこれは、あの、コミカルな部分は な, ないかもしれないんですが、あの、特にあの、受診生のこととか、女性の性暴力のことも出てきますので、あの現代の問題点もいっぱい詰まってるので、あのぜひ、ね、 読んでみてほしいと思います。はい、ごめんなさい、はい。とんでもないです。ありがとうございます。あの、うん、今日のお話にも通じますけれども、深澤さんの物語、本当に。 一人一人の顔だったり生活感っていうのが見えてきて、で、その人物を通して、その背後にある社会の構造、歴史も含めてですけれども、っていうのがありありと見えてくるというところだと思うんですね。今日ご紹介した小説だけではなくて、他にもいろんな作品がありますので、ぜひこれを聞いてくださっている方々にも触れていただければと思います。あの、行幕さん、今日を通しての何か最後にご感想なんかはありますか いや、あの、もうすでに深澤さんには何度もこう、ラブコールを送ってですね、もうまた年度が変わっても、早稲田大学で授業とかいろんな形で、特に在日コリアンのアイデンティティを表彰するミュージアムプロジェクトなんかももっとお話し進めましょうね、みたいな話をしているので、あの、誰かがやればいいなっていうことは、 もうすでに私たちが進めていくしかない時代になっていると思いますのでその点、一種の社会実験をこういう文芸作品、小説やいろんなあのテーマから扱っていきたいなとうう思っていますのでまたまた楽しみにしていただければというふうふに思ってますあっという間の時間でしたが最後に私からもあの告知をさせていただきます。えー こうしたあの取材発信活動というのは、私たちダイアログフォーピープルサポーターの方々に支えていただいて続けております、えー。ワンタイムサポーター、マンスリーサポーターの方々募集しておりますので、あ気になるという方はぜひダイアログフォーピープルのサイトもご覧ください、えー。そしてこのカルチャーから知る朝鮮半島のことは、今後もゲストを迎えて、朝鮮半島やそこにルーツを持つ方々の文化への理解を広げていく番組、お届けしていきたいと思います。えー、ぜひコメント欄からご感想など とも寄せていただけると幸いですということで本日は長きに渡りまして深澤さんありがとうございましたありがとうございましたニノちゃんニノです<笑>ありがとうございました<笑>ありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております